ひと言っていいです、うん、はいはいどうも料理のおにさんリュウジでーすということでですね今回はですねまあ僕もまだ一滴も飲んでないということでね一滴も飲んでないシリーズですということは皆さん何をやるか分かりますね至高のシリーズです今回やるのは僕には非常に珍しい和食ですね 鶏ごもくこれをやっていきます僕なりの味付けでものすごく美味しい至高の鶏ごもく炊き込みご飯これをやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピはいそれではですね 材料説明いいきたいと思いますまず鶏肉ですね鶏肉なんですけどもこれ半分えっ、ー、と2分の1は 130g ですねあとごぼう 40g これがね3分の1本ぐらい生姜ですね香り付け具材としてもいただきます国産の皮付きのもの使ってください国産の香りが強いんでこれ 10g ですねしいたけがこのサイズ2つもうちょっとちっちゃかったら3つとか使ってください にんじん3分の1本これ 40g、えー、あと油揚げが1枚これ油抜きしないもので大丈夫、えー、あとご飯これが2合ですねこれね溶いてないものですねこれでやっていきたいと思いますであと調味料は概要欄で、えー、それではですねこれから至高の炊き込みご飯作っていくんですけども、まあ、至高の炊き込みご飯作るにあたって非常に大切なことになりますそれはですね、まあ、和をでですすね慈しむ心ですちょっと用意したものがありますので、えー、そちらで和の心を学んでいきたいと思いますこちらですね 北海道の国丸を飲んでいきたいと思いますこれ別に案件ではないです唐揚げの回でこの瓶で伸ばしてしまったのでそれを見た酒造の方が斬新な使い方していただいてありがとうございますって言って送ってきてくれた国丸ですはい国丸酒造さん本当に乱暴な使いをしてしまいましたすいません<笑>、えー、なので、えー、今回飲ませていただきますいただきますあうまい見て ミッフィーちゃんなのこれ可愛いでしょそして和の心を学びましたねあー奥深いとじゃあですねやっていきたいと思いますまずですね材料カットしていきまーすまずは油揚げね油揚げもほんとにねこんな感じで こう細ぎにしていきます僕の場合はね、まあ、これだけだとちょっとご飯食べた時にヒューッとこう長くなっちゃうので、これをまたえこう半分に、これぐらいで、これね、結構ね、食感になって味も吸うんですごく美味しいんで、油揚げ、使ってみてください。このね、五目ご飯はね、弱点が一つあって、材料がね、全部ね、ちょっとずつ余るんですよ、ね。なので、これ今回2合分やるんですけども、4合とか炊いても大丈夫です。えー、そしたら、人参ですね。人参は、もう本当に。 千切りにしていいきたいので薄切りにしててあげてくださいで千切りにし た, したったらこうやって並べてね並べたらこうやってあこれで、ね、あのなんかしりしりきみたいなので千切りにしても全然平気です、まあ、細くてももうちょっと太めでも全然平気なんですけども、まあ、これぐらいの切り方にしていきますえそしたらですねしいたけなんですけどもしいたけはこの軸の部分を、えー、切り切ってくださいそしてまあこれ も, もう薄切りにしていく 僕はは炊きき込みご飯ののかなりり薄切りの方が好きですここら辺は好みなの で, で和食のお店とかだとここ使わなかったりするんですけども今回ね家庭料理なので使いましょう軸の部分ね軸は、えー、とやっぱ歯ごたえがちょっとあるんでじゃあここ、えーえー、と切ってここを千切りしていく薄切りにしていくとねこのかい、えー、茎の食感が、ね、気にならない こんな感じ、まあ、生姜も同じような感じですちょっと薄切りにしてあげてでね生姜はね千切りが一番いい皮のあたりがすごく香るので、えっと、皮はねちょっとね拭いてあげてゴシゴシしてあげてあとはこんな感じで千切りこのね千切りがね非常に口に入れた時にふわっと香って非常に高級感が増しますので生姜入れてください僕ね生姜すごい好きなんでだいたい何にでも入れるんですけども この炊き込みご飯にも生姜入れますそうするとね鶏の臭さとかもなくなって非常に美味しいんですねでごぼうなんですけどもごぼうはねちょっと洗いましょうここでね、まあ、たわしでちょっとこすりますであんまりこすりすぎちゃうと土の匂いがねなくなっちゃうのでそこそこでいいですこんな感じですねこんな感じ土の感じも残ってるでこれささがいてもいいんですけどもささがきって難しいので薄切りにしちゃっていいですささがきができないっていう方結構いらっしゃるんで ぶっちゃけねささがきは慣れてないんだったらこうやって千切りにしちゃった方がいいその方がね楽だと思いますあの早いと思うこういう感じですできる方はささがきでも全然いいですはいこんな感じですねで最後にお肉でこれはどうするかっていうとご飯と一緒に炊き込むのでちょっとちっちゃめにします横に切っちゃいますね一回ね横に切っちゃってから細切れみたいにしていくこれぐらいのちっちゃっちゃですちっちゃっちゃですちっちゃちゃです えー、これぐらいよくスーパーとか鶏の細切れとかで売ってるとこれぐらい切っちゃうこんな感じですかねこれがね、えー、とご飯を一口ずつ食べた時に一番こう口に入りやすいので皮は一緒に炊き込んだ方が僕は好きですねじゃあこれで材料は終わり、はい、えっ、ー、とじゃあですね米これね普通に溶いてください入れてガーッてやって流してガーッてやってもう一回流してそれぐらいでいいです今の米はねいい米なのでそんなに溶かなくも平気です はい上手に溶けましたまあ味もつけちゃうんでねそこまで気を使って溶く必要はありませんえそしてですねここに調味料を入れていくんですねあとお醤油です大さじ2杯あと白だし僕ねヤマキのしか使わないんでヤマキみりんみりんね今日はね本みりん使いますいやまあみりん風でもいいんですけども本みりんと僕タイアップしてるのででもねあのまあ僕ねあの ミリン風調味料でもいいと思うんですが、本みりんにしかできないことってあるんですよ。本みりんにしかできないことってどういうこと飲むんですね。あー、うまっ、みりん。みんな、ちょっとおかしいと思ってるでしょ。みりんって、めっちゃ美味しいですからね。まあ、僕は上級者なので、そのまま飲めますけども、皆さん、まあ氷で飲むんですよ。ロックで飲んでんですよ、みりん。めっちゃうまいから。これね、みりん調味料飲まないでくださいね。本みりんじゃないとダメだから。そしてですよ、日本酒使うんですけども、調理酒じゃないほうがいいです。 こういう清酒がいいです。塩分ないやつですね。塩分使ってないです。 です、ね、100cc 料理してる方分かると思うんですけども恐ろしい量ですこれ 100cc ここに入れるこれは、えー、とこの至高の炊き込みご飯に一番必要な僕が日本酒好きだからじゃないですよお酒の分量を多くするっていうこと で, すでお酒っていうのは米から作られてるんですっごくうまみと風味を蓄えてるんですねこれを効かせることによってものすごく美味しい五目炊き込みご飯になります釜飯みたいなもんう、ね、鶏のねでそうしたらまだね、えー、とこれ1000まで入れるんですけども、えー、1000まで到達しないので残りの水分を これ入れ入てあげます こ, これこれはね釜の線まで入れてください こ,、ね、これはねちょっとこう、ね、見ながらやってください普通に炊く時のお水の量にここでしますそしたら入れていきます具材はねこれ出汁が出るんでね水に浸からした方がいいです最初に最初に入れましょうあとはも う, もうガッサガサ入れてていいですはいガッサリとガッサリと入れちゃってください でね、これね、まあ、あの蓋して炊き込むことによるとこれもう全部火取りますから安心してくださいこれね釜によって違うんですけどもえこれ5合炊きなんですけども5合炊きで5合炊き込みご飯やると失敗しちゃうんですよこれ5合炊きだったら3合ぐらい10合炊きだったら5合か6合ぐらいやらないと米が生意になりますなぜかというと具がいっぱいあるからこれ注意点なのでそれお使いの炊飯器によって違いますそうしましたらこの炊飯器この炊飯器炊押すだけタイムワープします はい、ということで、1時間前の未来から、あ、未来じゃねえや、過去からやってきた、ゆうじです。えっ、ー、と、1時間の間に何があったのかを皆さん、さしてくださいえ。ということで、鶏五目、鶏五目飯、炊き上がったみたいなので、いいですか皆さん、オープンこんな感じになってますよ、皆さん。美味しそうですね。見てください。ちょっとこう、焦げ、焦げ感あるのか、わかりますかこれ。いやー、具だくさんですね、やっぱりね。 2号に対してあの種類の品目を使うとねおおーいいですねこれはうまいでしょう昔はねパスタばっか食ってたんですけど僕イタリアン勉強してたんで最近はねご飯がねめっちゃうまいなっていう気づき始めてきてあでね必ずここであの味見てください味見てちょっとね塩このままだと非常に優しい味がするのでちょっとねお塩振ってあげると非常に美味しくなりますあこれはねお好みでいいですあの薄味が 好きな方はこのまままで十分だと思います僕はしょっぱいのが好きなので、ね、塩分に関しては皆さん本当に好みが違うんで女性はね薄味が好きだったり男性は濃い味が好きだったりするので酒飲みは濃い味が好きだったりとか酒飲まない人は薄味が好きだったりとかあと糖質制限してる人たちとかっていうのは薄味を好みなんですよねご飯食べないからねだからご自身でここで調整してくださいこれでもいいんですけどもちょっと青みが足りないので小ネギを上にちょこんとね持ってあげると非常にこうシズル感が出ますんでね このご飯めっちゃうまいんだなはいということでできました至高の鶏ごも目めし完成です<音楽>じゃあいただきます香りやばいんだよ、ね、これごぼうとしいたけだ酒の香りもすっごいでする、ね、これね これ以上うまい炊き込みご飯を食べたことない香りと風味やばいねこれね両手で食うような味になってますこれ素の香りをこれだけ生かすとうまい飯ができるんですね後振りのお塩もすごく効いてます、うん、炊き込みご飯って結構団体で食うのとおかずと食うのとどっちがいいのか分かんないじゃないですか僕ねどっちも対応できるようにしました これ単体で食うんだったら、塩もう少し強めの方がいいですし、おかずと一緒に食べるんだったらこれでいい。香りがね、やばいレベルになってます。生姜もそうだし、椎茸もそうだし、ごぼうもそうだし、人参もね、香りが出るんですよね。鶏 の, あの香りもあるんですけども、あと日本酒ですね。止まらん、これ。まあ、締めの料理なんですけども、締めにならない。ポイントはですね、これね。 大量の日本酒ですね。かなりの量の日本酒が入ってると思うんですけども、これがね、米の旨味をさらに引き立てるんですね。なぜかというと、日本酒は米から育てますからね。僕、今、国まで飲んでるんですけど間違っても国まれとか、そういうお酒は入れないでください。国マれは、そのまま飲むように改良されたお酒なので、癖のないお酒がい い, い、です。白鶴とかねあの。料理用の清酒とかでもいいです。そして、僕お得意の味は変、譲りましょこれ、絶対。 合うからゆずコショウでなければ七味唐辛子ねちょっとこうのってて頬張るとうんーこれですよこれあー炊き込みご飯ってこれだよね僕はねちょっとね柚子胡椒ょ押しますかなり鶏肉と柚子胡椒ってすごく相性がいいですね 炊き上げる水分量の半分ぐらい日本酒と調味料っていうのが特徴的なだけであるのでこれはねぜひやってもらいたい日本酒をこんなに使ってたしき上げるとこんなに美味しく芳醇な香りのする炊き込みご飯炊き込みご飯うまいなのでぜひ皆さんこの炊き込みご飯ぜひ食試してみてくださいじゃああのさ1日に試行シリーズを2本取るとぶっ壊れちゃいますね なぜかというとあれほんとに僕好きなものしかやってないので飲み過ぎじゃんほんとにほんとおしこの炊き込みご飯ちょっとやばい